やって将ーへ見て将ーラへ戦国の貴術師真田正幸の大見世物にござってそーさあさあ遠慮なくまいだれよのーらりくらりふわりこれが真田流戦術の極意さ熱いねその熱 どっかの誰かのこせがれ殿にそっくんだ時には冷静になること子信行のようにさ侵略すること火のごとく我が友の言葉ささてお客人また楽線6枚ドドーンと進退つかまするメイドの顔の私ちにしておくれい それぞ真田の真骨頂粋な夢は見られたかいさあそろそろお開きだここぞ我が道のけの金場おしとるもののくなれば互いの分をもって語り合おうぞ これが真のものふなり見知りよけ源次郎器なり弱きは罪見ておられるか親父殿真田の武勇今ここに戦場で私有を決すが部門の道勇者の道をただ行くのだ この信行全力でお相手つかまつる我は真田源三郎信行この名胸に刻みおけ あなたが道阻める者など天下にあらず親父様も兄上も天下人に足る者の符でござる真田の血が湧きたぎってござる地方天地どこからなりとかかってまいられよ燃えてきたぜござる 上等怒りにたぎった白き竜なめてかかると後悔すんぜゲロフト縁がいいのか悪いのかあんたは出会っちまったこの覚悟の白十字になイカれる竜奥州筆頭立政宗、ね、押して参る